材料紹介ですまずはお肉の方からダチョウ肉ヒレ 300g 塩 5g ム、玉ねぎ半分にんにく3粒人参半分ローズマリー2本ローリエ1枚次にソース赤ワイン 400ml 黒ル、黒胡椒こちらはホールで56粒砂糖小さじ1水 150ml コンソメ小さじ1水溶きコーンスターチ適量次にマッシュポテト じゃがいもこちらはメイクインで2個バターじゃがいもの3分の1の量牛乳適量水適量塩少々それでは調理工程に移りますまずは玉ねぎそして人参をスライスしますにんにくは根元を切り潰して皮を取ります 肉のドリップを取ります肉に軽く塩をまぶしますフリーザーバッグの中で野菜類、ハーブと肉をつけます できるだけフリーザーバッグの中の中空気を抜いて、冷蔵庫で一晩リします。フーーザーバッグから肉を取り出し野菜を取り除きますペーパーで水気を切ってバットに置いて10分ほど放置して表面を軽く乾燥させましょう表面を乾燥させておくことによって焼いた時にきれいなメイラード反応が起きます それでは続いて低温調理工程に入ります。温めたフライパンに油を引きます。表面を焼いていきます。全面に焼き目がつくようにします。 焼くのに使用したフライパンは洗わずに後々ソース作りで使います。焼き終わったらバットに置いて粗熱を取ります。肉をジップロックに入れ、水の中で空気を抜きながら真空にします。 五十七度で六十分低温調理しましょう。続いてソース作りです。肉を焼いたフライパンで漬け込んだ野菜を弱火でじっくり炒めていきましょう。油が少なければ足してください。動画のようにこのくらい残っていれば大丈夫です。 玉ねぎが半透明になったら赤ワインを300ミリリットル、そして黒胡椒を入れましょう。沸いたらアクを取ります。弱火で15分煮詰めます。水150ミリリットル、コンソメ小さじ1を加えましょう。 低温調理が完了していたら、ジップドックに溜まっている肉汁も加えます。砂糖小さじ1を加えます。水分が3分の1くらいになるまで煮詰めたら、ざるでこします。きびだれぎゅっとして煮汁をできるだけ取ります。 これでベースの完成です新しく赤ワインを1 0 0トル火にかけ煮詰めていきます十分の1くらいになるまで煮詰めこれくらい艶が出てきたら火を弱めますこしておいたベースを加えてよく混ぜます塩で味を整えます ここで必ず味見をしてくださいソースなので少し味付けは強めにしましょうソースが少し湧くぐらいの火加減にしましょう水で溶いたコーンスターチを少しずつ加え濃度をつけていきます 動画では一気に入れすぎて少し濃度をつけすぎしました。もう少し緩めの濃度を目指しましょう。容器に入れておきます。これでソースが完成です。次にじゃがいものピューレ作りの工程に入ります。洗ったじゃがいもを皮ごと20分から30分ほど茹でます。 掛け口ですっと入るようになったら ＯＫ です。胸付近にラップを重ねて、その上に骨付きをセットします。熱いうちにじゃがいもの皮を剥きましょう。素手で持つと大変熱いので、ペーパータオルを使いましょう。 じゃがいもを半分に割ります力を入れてなるべく一回で落とし切りましょう鍋に裏ごししたじゃがいも、バター、少量の水水は焦げないようにするためですを入れ弱火で鍋を温めながら混ぜます じゃがいもに艶が出るまで混ぜたら塩で味をつけます牛乳を適量加えてお好みの濃度に調整し完成です最後に盛り付けですこちらでは盛り付けの一つの例を紹介します。5ミリ程度の薄切りにします マッシュポテトをお皿の端に多めに盛りますそのマッシュポテトに乗せるように肉を重ねながら盛り付けてください空いたスペースにマッシュポテトを少量を持って そしてクレソンをトッピング。 マッシュポテトにブラックペッパーとパセリをかけます完成です。